はい、みなさん、こんばんは、ちはるやく、だめ、誰 だ, れだカメラ。っちはるやくの、ひかせようこです。よろしくお願いします、はいどうどう。さあ、ということでございまして。ちょっ と, ょっとやめてよ。びじないでよ。ちょっとやめてよ。長袖。 <笑>あのー、t シャツ着るよってメール来てたのを忘れてて長袖のワンピース着てきちゃっただからなんかちょっとあのー、ジムのおばちゃんみたいな。<笑>い逆にね手袋みたいなってことで続いてはですね作品をもっともっと楽しんでもらうために必要な用語ですね視聖、うんえーうん、者の皆さんからご紹介していただきたいと思います、えー、伝わりやすいようにですね一つの キーワード10秒でコンパクトに紹介していただきたいと思います。うん、はい。まあちなみにですね、あの、はい、この災害というものはね、はい、いつ来るかわかりませんので、ま あ, まあ、まあえー、誰がどのキーワードを我々が、はいはいはい、説明するかはですね、あの321のタイミングでですね、はい、えんあのカメラさんが演者さん3人の誰かにパーンと寄ります。えー<笑> ってことです。はい。怖い。そのキーワードに関して説明を10秒でやってくださいん。聞いてないよ。<笑>書いて。大変。大変。大変。大変ですか。でも誰かわかんないですからね。それはね確かにそうだ。はい。どうしよう、はい。えー、さあ、どではですね。最初のキーワードはこち ら, こちら。出るかな？出なあ、出ない。私が言う。あ、わかりました。口頭<笑>です。本当に口頭だ。<笑>じゃあどうしようかな。じゃあこれまあまずこずっと先から出てるね。 ここ行きましょ う, うじゃあまずは、えー、SDS、これについてで10秒で説明してください。それで行きままっししうお願いしますはい、藤<笑>童貞相馬あーお<笑> やめと け, やめとけおだだよよ何何を言ってんの何言ってんんまや<笑>あい<笑><笑>こことのやいわわれしあうもらいい<笑>上から下まで。 失敗したこここのののよど雑貨屋の店員や<笑><それ><笑>うないいんと言だ人が災害<笑><笑>災害が来た。<笑> 何 SDS ってなってさっきそうもそうも言ってたじゃんいやいやそうやけどもそれはいいんです そ, それはもうすいません本当に秘密なやつじゃつつこれはちょっ と, ちょっとこちらがスタッフ側のミスです最初あの人によった時点で間違えたこちら側のミスです誠に本当に申し訳ございませんいやーひかさ錆びないね<笑>あのー、本当にね 生, い生放送だったそうなんですよ行<笑>こな 柴田さんに悪気はなかったということだけをあげてく だ, た だ, だ本当にごめん君だけに謝罪を我々すみませんーさートートアーブはい。じじゃゃ あ, あ, あこれはもうーもうこれれははももう簡単ですすよねはいいアーブの説明お願いします<笑> それえあーぶーいや来ると思わないじゃん今の流れで。 それずるでしょ。あなたが一番最初のあんなことするから、スタッフもこうしないと終われ。もうすでにいいでしょう、未確しでいいでしょう、今の。こっ喋ってないやパンデミックじゃねえよ。<笑>や<笑>ここ何やあなたが一番の。パンデミック今日一日のパンデミック。必要な情報はなんだ。 答答答えええららられるるるるるもものははよう、えー、ここようなななんん、ああ何でででいいいいいいいすすすすかかベタにじじゃあ、あのミロさんなんだ誕生日つで<笑>答える必要性を感じる聞いてっっ、えー、言たいきなり<笑>んなでなんで冬までっぽくない春、夏、秋、冬だったらどれ<笑><笑> 黙秘 す, する。い や, い や, いや<笑>するじゃん。ちょっ と, ょっ と, ょっと他他なん か,、えーかえー、好きな食べ物は何ですか。黙秘する。<笑>いやいや<笑>ギャルみたいになってる。<笑><笑>そんなユーチューバー俺か。斉藤宗馬くんのことはどう思いますか。なんだ。斉藤宗馬くんのことはどう思いますか。斉藤宗馬。はい。うん さっき童貞だとき見ろ黙秘するでいいだろそこはそのかぶせはかん見ろそのかぶせはあかんってちょっと待っ て, っ待って見ろて見ろ気あったからって強気すぎる。ろアホすぎやろ黙秘<笑>するでいいんだよそこははっはっこいつ<笑>最強じゃねえかよ見ろ絶対怒られるね<笑>今の 何でもやったらまず、あ、そうやもうコメントにもあるけどこんな転倒いらんぞよ<笑>ちょっと戻して戻してああ厳しい時代なんだな逆に興味があるな、うん、内山<笑>お前は堂島大輔という私の知る人物と似ている気がするあいつを理解する役に立つのかもしれない何2018年に生きるお前の趣味は何だ、えー 目するるるふふざけるな<笑>ふざけるな<笑>ふざけるなーだった面ゃーだった面白いいい<笑>いわわ<笑>人の目は一切<笑><笑>厳し彼氏いるんですかミロさんは彼氏 彼氏はいるとはどういう意味だえ確かに2388年は世界人口が激減しているがそうか変わらず男は存在している女だけの未来になっているわけではない、はい、これも興味深い問いかけだないや別にそんなことないな芸人、はい、お前に彼氏はいるのか<笑>おかしいやろ<笑>いやい や, い や, いやその質問彼氏がおるお黙秘するふざけるな<笑><笑> い<笑>いやいや、ふざけてんのはそっちやか ら, そっちやからな彼女いるのかやからどっちかっ彼氏はおかしいから彼氏は男やからね彼女が女性やから、ねえー、じゃあ皆さんちょっと彼女はいるのかって聞いてみてもらっていいですか芸人、はい、お前に彼女はいないな <笑>だおいなんで決めつけんねんめっちゃいじってくるじゃん<笑>あいつ、なんやろうすげえ。見ろやるやよすげえあいつ笑ってる気がするけッけッケッケって、<笑>はっはっはっ は, っはちゃ ん, ん<笑>なんでそんな応援のカタカナのは<笑><笑><笑>っははやねん出せよお前<笑>